今月のフレッシュマンはこの春から阿蘇市で新しく農業を始める女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃまずお名前と年齢を教えてください。命、は、咲、いはいえー、と申します、えー。年が25歳です。はい。命、はい、さんお住まいの地域はどちらですか。う、え、ち、ー、の牧に住んでます。はい、えー。この春から農業を始めるということですが。うん どういったきっかけでここ阿蘇市で農業を始めることになったんですか阿蘇市で始めることになったのはおばあちゃんがあのうちの牧のほうにずっと住んでまして、ね、6年前に私も阿蘇市の方に引っ越してでずっと阿蘇でやろうかなっていうのがきっかけですね。はい 農業を始めようと思った年、まあ、はいくつぐらいから、えー、と高校3年の時なんで18とか1718ぐらいですかね<笑>それからどんなあの、はい、経緯でここにたどり着いたんでしょうか、はいはいえー、そのっ、えー、と、まあ、大学を農学部の方行かせていただいてでその後卒業してから研修を、まあ、2年ちょっとやってではい、はい やっっとここに立ってます<笑>あの今日は猪野さんのね、えー、ビニールハウスにお邪魔しているんですけれどもこの春からここには何があの終わるんでしょうか<笑><笑>この春から、えー、と中玉トマトがあるんですけど、はい、その中玉トマトの方を植えようと思ってます<笑>。 あの実はねここ含めて6棟ねこのビニールハウスあるんですけれども建てるの大変だったんじゃないですかそうですね慣れないしですねやっぱり力仕事だったんではいでももう本当手伝ってきていただいて皆さんのおかげでですねやったはい<笑>手伝っていただいた方はどういった方地元の方ですか地元の方 もいらっしゃいましたけど、あのー、新しく新規で去年とか今年とかあのー、始められた方も、はい、来ていただいたりして。はい。まあ農業仲間というか、はい、まあ先輩の方たちが も,、はい、もうすごくあのー、いろんな面でお世話になってます。はい。あのー、じゃあちょっとですね、はい。プライベートのこともお聞きしてもいいですか。はい。はい 今二十五歳、ですが、はい、結婚願望とかはどうでしょう。<笑>やっぱりいずれはしたいです。今ちょっと仕事に夢中なんですけど、<笑>はい、そのうち、うね、は い, い。自分のことより、こう野菜のことが。野菜のことをまた考えてますね。<笑>はい。えー、でも、まあ。 いずれ結婚したいなっていうまあ男性のタイプとかどんな人ですかえー、っとですねまあそうですねやっぱ不思議な人とかは結構はい魅力あるなと思います、ね、興味をそそられる人<笑>あります<笑>じゃあその人とまあまあやっぱそのおしゃれなカフェとか温泉とかは行ってみたいなっていうのはあります。<笑> じゃあねもう少し先になりそうですね、はい、野菜のことが落いてから<笑>はい<笑>落ち着いて<笑>、えー、では最後にあちらのカメラに向かって、はいまあ、この春から新しく始める農業のこと、はい、まあ、野菜作りについての抱負などをお願いします、はいはい、えっ、ー、とこれからなので、えー、まだ本当に技術とかそういった ものも全然確立してないんですけど、しっかりですねあのー、早いうちに確立できるように頑張りたいと思います。はいで、美味しいトマトを皆さんに届けられればと思ってます。はい、<笑>ありがとうございます。では最後はあちらのカメラに向かって はい、フレッシュマンのポーズで、はいはい、お願いします<笑>、はいえー、今回のフレッシュマンはこの春から阿蘇市で新しく農業を始める井野さんご紹介しましたそれではいきます、はい、せーの、フレッシュマ ン, ュマンさよなら<笑>